皆さん、こんこにちは。ハートカイロの平野です。いきなりですが整体師も人間です病気にならない医者がいないように整体師も病気になりますそして私が持っている持病は耳鳴りです40歳くらいからキーンと耳鳴りがします飛行機に乗ると明らかですひどくなると耳の奥の圧迫感から頭痛につながりますそこで今回は 耳鳴りから頭痛の方におすすめのオリジナルメンテをご紹介します。オリジナルメンテをご紹介します。これは以下のような方に向いています。40歳で耳鳴りがする。ひどい時は頭痛がする。ほぐしだと痛い。睡眠不足や過労。心が疲れている。このような方におすすめです。 耳鳴りを伴う頭痛でお悩みの方は参考にしてみてくださいそれでは動画の方を別に撮っていますのでそちらの方をご覧くださいはい、えー、それでは耳鳴りを伴う頭痛のオリジナルメンテをご紹介します、えー、両手を使います両手を軽く指を曲げますそして包み込むようにゆっくり頭に置いてくださいゆっくり置いてくださいねそして 少しでいいですそしてゆっくりです上に持ち上げますそして下にどうして戻して前戻して後ろそして戻しますこの時に力は入れないでください ゆっくくりと優しくですそして最大のポイントは両手をゆっくり離していってくださいゆっくり離してくださいその時に、えー、手が離す時に解放される解放感といったのを感じることができるんじゃないかなと思います、えー、両方に耳鳴りがある方っていうのは私もそうですけれども えー、ここ周辺っていうのは過敏になってますですのでよく言う耳を引っ張るマッサージをすると逆に痛くなったりしますそのたとえその時に、えー、ちょっと気持ちいいなと思ってもその後に痛くなったりしますので向向き不向き不があると思いますそして耳鳴りがある方は過敏になってますあまり向いていないんじゃないかなっていうのが、えー、私の経験上の話になります、はい、もう一回説明します 指を軽くく曲げて優ししタッチしますそして軽くゆっくり上に上げて戻して下に軽く引っ張ってゆっくり戻してそして前に出して戻して必ずどうぞゆっくり優しくしてください後ろに持っていってゆっくり戻すそして ゆっくり話していってください本当にゆっくりゆっくり話していってくださいねそうするとおそらく耳鳴りがある方は優しい開放感といったのを感じることができると思いますこれによってですね、えー、私は大げさに言うのは嫌いなので正直に言いますが耳鳴りがこれでなくなるとかいう意味ではありません、えー、耳鳴りであるとか頭痛とい っ, て言ったものが、えー、軽減されていきますので